ました。皆さんにご挨拶したいと思います。こんにちは。こんにちは。よさこいソラキヨセです。えっ、ー、といささかちょっと元気ないんじゃないでしょうかね。<笑>もう一度あの走って<笑>あのしっかり声出しておきたいと思います。もう一度いきますよ。こんにちは。こんにちは。はい。えー ありがとうございます。いつもたくさんの人に見に来ていただいて本当に感謝いたします。えっ、ー、とですね、あのー、えっ、ー、と台風がいろいろあったりしてね、あの日本中大変なことになっていますけれども、えっ、ー、と今日も元気に踊っていきたいと思います。皆さんにも元気がお届けできたらと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。 それでは早速1曲目に行きたいと思います。中学生・高校生のメンバーで踊ります。侍という曲です。えー、この曲はえっ、ー、と踊りが2パターンに分かれていまして、えっ、ー、と波と浪子を表した振り付けになっているようです。 どうぞお楽しみください。で、2曲目なんですが、えっと2曲目はえっとまだ 1, 1月、2月ぐらいにあの入会した新しいメンバーも加えて踊りたいと思います。流星という曲です。お客様もどうぞ心が騒いだら、あの手拍子、掛け声など一緒にお楽しみください。それでは一緒に行っていきたいと思います。侍です。 you、uh -huh.